はい皆様こんにちはまさたまチャンネルへようこそ今日はカメラですね、えー、先日ニコンの一眼レフカメラをいただいたんですがそれのファインダー F2 のフォトミックファインダーですねそれをちょっとねジャンクをジャンク品を買いましたそれをちょっと修理 し, しまおうって動画ですもうバラして清掃はしてあります これから組んでいくっていう動画ですね。これはニコン F2 フォトミック A の DP11 っていうフォトミックファインダーです。露出系がついてるファインダーですね。それでは始めましょう。まずは 1.5 の老眼鏡。これがないと話になりませんね。そしてこれダイソーで売っている 100均で売っている松岡修造さんがコマーシャルしているルーペのコピー品 1.6 倍ですこの2つを2丁掛けして作業を始めますこうやってハケでちょっとホコリを落としてもうすでにきれいにしてあるんですがホコリを落としてブロワーで拭いて作業をするのはお約束です まずはペンタプリズムを組みますペンタプリズムはカメラのファインダーの心臓部ですからね、えー、大切に扱いましょうそしてそのプリズムを組んだら接眼レンズ目を当てる部分のレンズを組みます まずこの黒いフレームですねこれをつけますそして接眼レンズ向き間違えないようにしてくださいね凸レンズになってる方が奥ですまあフレームもそういう形になってますからこの辺は大丈夫だと思います 続いて接眼部のカバーをつけますこの接眼部のカバーのネジが緩んでしまっている個体が結構あるようです実際このファインダーもネジが緩んでてグラグラしてましたね最初このどこにネジがあるんだかわからなくてかなり悩みましたがこの皮をめくれば比 較, をめ比較をめくればネジが出てきます ちょっと面倒なんですがバラすんでしたらここまでバラして接眼レンズもきれいにしてあげるといいと思います結構かびてますよね 接、は、眼、い、部のネジを締めたらこうして皮、えー、の部分を元に戻してあげましょう結構粘着力がある、えー、接着剤が使われてますので剥がしてもまたくっつきますよね続いてプリズムの傷つき防止カバーをつけますこのカバーをつけないで固定してしまうとペンタプリズムが傷ついてそこから光が入っちゃいますね 黒く塗装してあるところが傷ついて光が入ってしまうのでこのカバーは絶対つけましょう部品が細かいのでピンセットが必要ですこんな小さいネジを締めなければならないので老眼鏡とルーペの二丁掛けなんです はい、こんな感じですね今回初めてカメラのファインダーっていうものをばらしてみましたが結構できます素人でも私でもできましたからジャンク品ですから別にもう壊してしまってもばらして組めなくなっても全然問題ありませんなのでチャレンジしてみる価値はあると思います 今回私が入手したこの DP11 のフォトミックファインダーなんですが動作は確認できました動作はするということなんですがあまりにもホコリとカビがひどくてジャンク扱いということだったらしいです、まあ、動作はするわけですから清掃して、まあ、分解して清掃して組めば、まあ、全然使えるということですよね はい、プリズム固定できました、はい、次はこちらの電子部品ですねこれ CDS がついているところですね速攻する部分ですねこの CDS がダメになってしまえばもう動作はしないわけなんですがヤフオクとかでもこの CDS って出てますよね CDS がダメになってしまったらヤフオクとかでゲットして ハンダを剥がして付け替えればまた生き返るということですよねニコンではもうこのフォトミックファインダーのオーバーホールは受け付けてくれません関東カメラサービスっていう会社でやってくれます私も以前フォトミック F2 のフォトミック持ってまして関東カメラサービスでオーバーホールしてもらいましたね結構安くできましたよ細かい金額までは覚えてません てか自分で分解清掃できるんだったら自分でやった方がいいですよねただですしこの CDS のユニット、えー、電子部品は3本のビスで止まってます黒いのが2つとシルバー銀色のが1つですねペンタプリズムも綺麗ですね 洗剤つけてゴシゴシ洗ってしまってもあの傷つくことはないです大丈夫です柔らかい布で洗えばそしてこのギアがいっぱい入ってるとこはバラせませんバラしたら私には組めませんなのでアルコールをつけた綿棒でちょっと見えるとこだけきれいにしてあります こんな小さいネジで止まってますこれ落としたら絶対見つかりませんファインダー自体が黒い部品ですので本当はバックはねもっと暗くした方がいいんですけどこのネジがネジをなくしたりしたら大変なことになるのでごめんなさいあえて白いタオルをバックにしてますファインダー本体とこのプリズムの部分は4本のビスで止まってます このゴムの部品に本当に小さい、えー、金属のカラーがついてますこれ一回落としちゃって大変なことになったんですけど一回落としちゃうとどこの部品なんだかわからなくなっちゃって大騒ぎですバッグにタオルを使っているのは、えー、細かい部品が落ちてしまった時に転がっていかないようにです白いプラスチックの板とかだとコロコロコロって転がっていっちゃいますからね そそうそうこの動画を見てえファインダーをバラしてみようっていう方はえ音を消して気が散りますからねナレーション聞いてると音を消して、えー、見てくださいほんと結構細かい作業なので全集中です ここも4本のネジで止まってます。 そして今日最も細かい作業がこれから始まりますこれは、えー、ファインダー内で絞りの数値を読むプリズムですこれですねこのカラーこのカラーを先ほどのプリズムと一緒にともじめします ここ本当大変です。何回も失敗しました。<音楽>ここまで来れば大丈夫。 もう一箇所の方はこのカラーをこうやってピンセットで挟んでそしてネジで留めればいいだけなので余裕ですね。 あとはニコンの名板を組むだけなので、一応ここで動作確認です。この AI 連動爪も。 収納できるかそしてレバーを引いて出せるかも確認しておきましょうはいすべて動作確認できましたらビスを2本取り付けて完了です 調整のアイピースもつけちまいましょうこれはプラス 1.0 のアイピース当時ものです最後にファインダーを取り付けて動作確認です フィルム巻き取りレバーを赤丸が見える位置まで出すとスイッチオンです。そして、えー、こちらが電池確認。ファインダーの電池の容量確認のボタンですね。ちゃんと動作してます。 それでは露出計がきちんと動作しているか確認してみましょういい感じですねきちんと動作してます はい、OK、牧場またねー。